ははいいいおはようございますラスラでござざまますすラスで本日はですねウバイツで頼んじゃったんですけどどうしてもねケバブが食べたくなりまして今回は大量にねちょっとケバブを買ったんですよケバブもねちょっと辛さが選べたり他のサイドメニューなんかもあったりしたので今回はいろいろ頼んでありますので早速並べていこうと思います はいってことで今こんな感じでね並べ終わりましたもうね匂いがめちゃめちゃうまそうなんですよ、はあ、早速食べよう<笑>いただきますでちょっと今日もこれをねでねこれ前のあのハンバーガーの動画でもなんでつけるのって言われるんですけど動物系のこの脂がね手につくのが好きじゃなくて<笑> どうしてもカメラとか触るんでできる限りねつけたくないんでこれをつけさせていただいておりますでまずのケバブサンドソースがね選べたんですけどこれがオリジナルソースみたいでございますはいはいはい超うまそうよしいただきますうんうまいやっぱケバブうまっ た、う、ま、ん、に食るとめっちゃうまいわ、うんうんうんうん、見た目的に袋から出しましたけどめちゃめちゃこぼれる。 続いてこっちこれがねなんか辛いソース頼みましたソースがね結構真っ赤さっきと違うねうんあっかわいいめっちゃかわいいあばねよけ辛っかわい デススソースみたいな味がする思ってる以上に辛かったうんうん僕実はそのタバスコとかハバネロ系のあの香りがあんまりね得意じゃないんですけどあんまこれ得意じゃないかもそ<笑>したらこれ続いて チーズドッグあったんですよチーズドッグ、まあ、ちょっとね宅配なんでもう柔らかいけど<笑>うん伸びないでもうまい味は抜群にうまいうん、なんかねロングポテトみたいななっけえのこれめちゃめちゃ長いポテト あ〜冷めてるパフパフする水分がないでケチャップマスタード頼んだんだけど入ってないんだよな<笑>どういうことこのポテトはあんま好きじゃないすごいやっぱこのオリジナル普通のやつが一番うまいですね断然うまい うん多めのほうがうまいこっちなミスったなこれはうんほうあこれ辛いめっちゃ辛い はあ、はあ。はあ。はあ。はあ。はあ。すごい。唇はね。一回。うん。はあ。お肉とね。野菜は。うまいんだけど。超辛い。あ、はあ。 ちょっと今日は早いんですけどバサバサがすごいからビルをちょっと早めにいやあそうだで、ね、視聴者さんからね乾杯をしてほしいと一緒にできたらいいですみたいな意見をいただいてそれいいと思ったんで今日からね乾杯をします。<笑>てことで乾杯うん<笑> エバブに合いますねめちゃめちゃうまいで口が辛いな辛いよ続けて辛いのいっちゃおう辛いけどうんもう辛いもう辛いもう辛い すごいすご い, すごい、あ胃がね胃が熱い、うん、これ絶対デスソースだよめちゃめちゃ辛いもん一応今回ね辛さがあの5段階選べて分かりやすいようにと思って大丈夫だろうと思って一番普通のオリジナルと一番ね辛いの頼んだんですけど辛いのはねやばい<笑>うん で辛いうやっぱ全部辛い。 しこれもうオリジナルがすごいですうんうまいねうまい<笑>うん僕ノーマルがいいですわうまいなんか不思議とね今日は量食べてないんですけど辛さのせいでね 胃がね、こうヒーヒー言ってて痛い、口が口がもう痛いよ匂いはそんな辛くないんだけどな食べると別人なんですよねうんうん この辛さはびっくりした、はあ、やっぱね辛いとお腹いっぱいになりますね、うん、<笑>最後ねこのチーズドッグとケバブだけですね そしたらこれで本日のラストですね。落ちた<笑><笑>。う<笑>ん。うんうん。うんうん。お腹いっぱい。じ<笑>ゃ、これで最後の一口でございます。 うんお、うん、いはいごちそうさまでしたはいってことでね今すべてのケバブ食べ終わりましたお腹いっぱいだし何より予想外の辛いのにびっくりしましたけどまあね美味しかった今までねしたことない贅沢食いで大満足でした